ゆきなのラブストイックララララララストブラの中で私、種田りさが演じるゆきなが、古城にやきもちを焼いてるシーンが出てきますよね。うん、えー、そして、リスナーの皆さんからこういうシーンだったら、うん、ゆきながこんな風にやきもちを焼いているんじゃないかなという、うん、ゆきなの心の声を送ってもらうコーナーです。そう、新コーナーになりますよね、うん、これね。これは最終回じゃないんだ。 あった。え、<笑>でもこれさ、もうリスナーの皆さんはさ、うん、ご褒美ですよ。もうなんかね、メールが結構来てるみたいで。そりゃそうだよ。この4、5ヶ月で。だって、何でも言わせていいんでしょ。そう。ゆきなに言ってもらえるんでなん<笑><笑>でもじゃない。あ、だめだった。<笑>え、のね。<笑>許容範囲内で。夢がでもね、うん、いっぱいありますけど。じゃあ、いきますか。紹介していきましょう。はい、早速。ラジオネーム、レトリバーさんからいただきました。ゆきなが、 五条くんの傘に焼き餅。えなんでえあいあい傘できると思ってたのに、ちゃんと自分の傘を準備してくるなんて。先輩の、バカ。何もうめっちゃいいんだけど。<笑>何これ。いいんですか何やこんな清いラジオだったっけ<笑>びっくりこれ、ストブランジオでいい 令和の力か<笑>。<笑>何でももう令和の力になっちゃう。へぇー。かわいい、このゆきな。こんゃく、割とこういうね、シチュエーションでも KY だから、持ってきちゃったりするのよ。<笑>ね、あれさ、ひどい、ね、言葉が。<笑>そう。こういう時に限って持ってたりするのよ。そうなんだよね。鈍感だったりするからな。じゃ、どんどん行きましょう。<笑>ラジオネーム、さやめんさんからいただきました。ゆきなが、ハンバーガーに焼き餅。え、なんで だって、あんなに大胆に先輩に噛みつかれているんですよ。私の方が、絶対に、美味しいのに。<笑>てか待って、た<笑>だなんかラジオでやるクオリティじゃないよ、これも本編だよ。<笑>なんで急にもさ、パッと渡されてそこまでのさ、持ってけるの気持ちよ。<笑><笑>でもこれ今読みながら、<笑>美味しいのに、何言ってんだ、最近。<笑><本当><笑> 全然出てなかったよ、もう。でもいや、あの、ファストフード感覚で出すのやめてほしいしゃん、私<笑><笑>そうだよね。ねえ。もっともっとね、貴重なものですけれども。ね。<笑>きっと、ハンバーガーより美味しいんだろうね。<笑>うでもそうだね、ゆきなのちはねーーは。あ、でも最高かもしれない、本当に。じゃ、次行きます。ラジオネーム。カッシーさんからいただきました。ゆきながコンビニ店員に焼き餅。えなんでだって、 温めますかって、先輩を温めるのは、私の役目なのにちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、今すごいいい流れでしたけど、そんな、買うことを聞いたことなかったけど、ね。温めるのはそうなんですかねねえ。ゆきなさんの役目なのえっと、先輩のお弁当は私がと思います。<笑>どういうことですか、ね、どういうことなん、なんでも役も違ういちゃんだこのゆきなは。 かわいいけど、うんうん。あとちょっとやっぱり後ろの音がさ、うん、ちょっとセクシーすぎないなんかちょっと。<笑>なんだろう。<笑><笑>ちょっと始まった時の音がね。じゃあ次、ラジオネーム、あやかん36さんからいただきました。ゆきなが、靴の中敷きに焼き餅。えなんでなんで<笑>だって、ほぼ一日中、 ずっと先輩に踏まれ続けているんですよ羨ましくないですか雪きなも帰ってきてね戻ってきてくれ雪きでもまさかもう雪きなも笑っちゃってたんでもう嘘でしょみたい な, んなんっ待ってくれ雪きどうした<笑>怖いよー城が積まれすぎておかしくなってしまったとゆめだったんだねとゆのになっちゃったアア、ね、どっちかっていうとね雪きが叩く方だったのにそうだよね<笑><笑>あーっつってやる方だったのにえまだあんのいやそうだよやばいいやすーごーい<笑> すっごいこのコーナー好きだよ。<笑>それありがちゃんやってないからね<笑>。<笑>いいんだよこれ。じゃあ行きましょう。ラジオネームミルクティーに茶柱さんからいただきました。お、ゆきなが、細谷義正さんに焼き餅。<笑>えなんで な, なんで<笑><笑>だって、ほ、<笑>もらっちゃってんじゃん、ちょっと。だって細谷さん、毎日24時間、先輩の声を聞けるんでしょ あーそういうことかホセさん逃げてホセさんのツ狙われてますだんだんちょっとさこの闇成分が多くこなってるの湯気は多分。こじょくん の, あの目覚まし CD みたいな出たら買いますね絶対買うでしょうねで、えー、ずっと流してるでしょうねわあ。ヤンデレになってきてる<笑>なってきてるね闇成分も、えー、い や, いや中の人なんてねいませんから今 そ, そこういうに似てますけどホセさん今さ<更>ら<笑>自分の<笑> <笑>自分の声、その20しか楽しみにしないから<笑>。じゃあ続いていきましょう。はい。ラジオネーム、春巻さんからいただきました。ゆきなが、天ぷらの種に焼き餅。えなんで<笑>だって、先輩に、白い衣をつけてもらえるんですよ。それって、ウェディングドレスじゃないですか やばいやばい、もう、取り返しのつかないところまで来てるよ。やばい、ばいカラッと上げられてますけど。<笑>もう、白いものは何でもよいのだろうか、ね、衣がつけば何でも。何でもよいんですか。えー、いや、ここまで。いや、でもそうだよ、ずい、ね、先週清楚なコーナーだと思ってたけど、だんだん面白くなってきちゃった。サイズの方はすごい良かったんだけどね。うん、ちょっと大切感がね。出てきましたね。まあ、でもそりゃそうだよね、うんうん。こういうコーナーは。あ、でも面白い。ね、これちょっと楽しかった、最後。後いいね。 三通ぐらい。お遊び系の普段では聞けないユキナでしたね。うん、はい。というわけでね、これからもあのメールお待ちしております。ね、以上、ユキナのラブストイックでした。